皆さんこんこにちは、アイです。今日は韓国の美容院に行きます。す今日はですね、前髪を今このぐらいまでめちゃくちゃ伸びてるんだけどこれを韓国の美容院でイメチェンをしに行きたいと思いますオブリージュっていう美容院に来たので先生にイメチェンをお願いしたいと思いますということで行きましょう 미호가겁나간지대머리어떻게괜잖아요오늘은앞머리그전에조금전봤었잖아요네근데오늘은많이자르고싶어서 、네、 조금씩자르면서네네네빨간색이야약간해긴장돼요앞머리 이 <목소 리> 짝만런느낌네진짜살짝만 、네 <笑>でお家に着きましたどうですかはいということで、えっと、今日はチョンムドにあるオブリージュっていう病院で切ってきたんですけども幅広めの厚み厚めっていうオーダーで切、えっと、てきましたで後ろの髪の毛は、まあ、整える程度で、えっと、スタイルは変わってません。 で、私がいつもオブリーズに行ったらジュフン先生にいつもお願いしてもうわがまま言い放題ででもそれでもこう自分の思った通りにやってくれるので皆さんぜひ韓国に来たらぜひぜひ行ってみてくださいとあとですねインスタライブをやった時に結構質問でいただいたリップについてなんですけども今日は2種類紹介したいと思いますで実際に今日私が2種類使っているリップなんですけどまず。 一つ目はこのリップですヒントなんですけど結構マット系のコーラルオレンジの結構発色もいいので私はこれを使っていますでこれの上からちょっと私が乾燥肌なので結構唇も乾燥してきちゃうのでこの上からリップグロスを塗っていきます でこれがね本当にすごいのがただのリップグロスじゃないんですよどんどんどんどんね唇がピリピ リ, ピリピリピリピリピリピリする作用が入ってるので時間が経つにつれて自分の唇がどんどんどんどんぷっくりしてくるリップグロス韓国のものだからかわからないけどめちゃくちゃ辛い食べ物を食べた後の唇みたいな。 どんどん腫れてきてる感じがすごい感じられてどんどんぷっくりした唇になってきます皆さん今回私のイメチェン動画イメチェンした前髪どうでしたかでしょうかいいねと購読もよろしくお願いしますということでまた次の動画で会いましょうじゃあねー<笑>